曲を出させていただきたいと思います。この曲は長総市で起こった水害被害で送られた曲となっています。この街聞いてください。 「ここで暮らしてる」「平凡だけど味方だけど」「楽しんでいきたいね」「紫色の山に じゃあね。<音楽><音楽> 「生まれた時からここで」「暮らしてる」「想像した未来と違ったりしても楽しんでいきたいね」「紫わさの山に 「ひ並べていじゃるよ 何 「つくれば」